はこんにちは私ち は,、えー私たちはえー、3年前に小田原で活動を始めた江西と申します、えー、今日初めてこの肌の元気祭りに、えー、参加させていただきます一生懸命踊らせていただきますのでどうぞよろしくお願いしますよろししくお願いします 誕生の心地の張りやし で, みなが笑顔で祭りを楽しむこの思いはこの歌は。 ニシーよさこい それが私 ありがとうございました。